でかいのが来ましたコスコでオーダーして二週間ぐらいメインランドからようやく届きましたビデオしてるぞうん、ビデオしてるパパの YouTube にあげようかなこれを今からアンボクシングしてあそこに取り付けたいと思います僕のバックバックいて でバンですええー、我が家はですね ハワイに来てもう10年目になるんですけど、2019年に家を買い替えて、今、そうですね、2年近くなります。あの、よく日本では家賃貸派とか購入派とかってあると思うんですけど、僕は絶対購入派で、これで家を買い替えたのが4回目。で、ハワイに移住する前に2回東京でマンション買い替えて、で、こっち来て、 1回買って7年ぐらい住ん で, で今の家に引っ越したんですけれども家が大好きでとりあえず家をいじって好きなようにするっていうのが前大好きなっていうのもあるんですけど買った家も半ばちょっと投資として捉えててうまい具合にお金を使えばで直していけば、えー、次の人が買いやすいように、えー、価値を上げられるとか。 こうしたら価値が上げられるんじゃないかと思いながら、やりたいことの、まあ、バランスでいつも考えてやってるんですけども、幸い今まで買ってきた、えー、3件、す、え、べ、ー、てですね、まあ、買った時よりも値段は高く売れたという経緯があります。で、ハワイで来てから念願の一個建てになったんですけども、ここでもいろいろキッチンやったりとか、ソーラーとかつけたりとかして、結果的にはあの高く売れた。まあアメリカなんで、 インフレとともに家の値段が上がっていくるってのもあるかと思うんですけど、今回ですね、えー、引っ越した家が、まあ、ちょっともうちょっとハイエンドの家ということで、ハイエンドの家ならハイエンドなりにやり方があるんじゃないかと思って、こう考えながら、そして楽しみながら、ハワイの家をアップデートしていって、将来的にはもっと高く売れればいいなというシリーズの第1回目でございます。 寝起きが相当長くなりましたけども、えー、今日その第1回目はガレージですアメリカの家のガレージってすごい特別で本当にいろんな使い方がある特にハワイの人はホーラーって言って、えー、と日本語だとあのも物を溜め込んじゃう人がすごく多くてガレージにいっぱい物を置いちゃって結局外に車を停めちゃうっていうパターンがあるんですけれども。 あとの使い方って言ったら、例えばガレージの中をスポーツジムにしちゃったりとか、あとはよくあるのがワークベンチ、キャビネットとかツールとか置くエリアを作って、でそこで、えー、お父さんがなんか日曜大工やったりとか、女の子のためにそこでまあ作業したりとかっていうスペースに使うことが結構ある と, ということで、アメリカでは結構このガレージとかっていうのが、まあ 文化の一部みたいになってるるとところがあると思うんですけど残念ながら我が家にはガレージがなかったんですねでもガレージの代わりに2台止められるカーポートがあって後ろの壁が結構一面、まあ、何もなかったんでここを使ってアメリカンハウスのまあガレージ風にして、えー、機能性も高めようじゃないかっていうのが今回の Unboxing complete. Overall, very well packaged. There's no damage.、Uh, they did a great job packaging them, but there's just so much trash, cardboard, plastic bags. Throw that away, too. So, <laughs> 今からあ、ごめん<笑>岩からこれを取り付けていきたいと思います。ーえい、ー、ちゃんもう一回言ってください。47。どこ 47？ 分かってくれたの、mm -hmm. ？Okay, so I just had a quick lunch break. やっぱり49。いや。 o、okay. k And y a I was thinking how to lay them out, and then I decided to use this center line and then kind of line them up. And I want to go up vertical、um, rather than going sideways here. So I'm not going to put these in. And then try to go as high as possible. Okay. So, let's install it. Boom! Boom! Boom! Boom! いやいやいや、本当はこれ4つ中に間入るんだけど、ここが狭いので、ここにサーフボードラック作りたいから、結局こんな感じにしました。今日結局1日かかっちゃったけど、とりあえずできたね。ちゃんとここに LED も、ライトもある。ワークベンチ。これ最高。で、ここまたツールかけられるようにすればいいな。 さてこれは気になるお値段はカスコ で, で通常1700ドルのところ1500かなハワイまでデリバリーフィーが250ドルでかなりハワイのカスタムで作ると1万ドルとかかかるのでコスコすごいお得でいいと思いますあとは電気どうするかちょっとツールの充電とかもしたいから。 それをけん要検討ですね、これね。はい、それでは、今日はもうシャア浴びてビールだな、そいちな。うん。でも、あと一番困ったのはこれね、ゴミ。ゴミの量が半端ないから。いやいやいや。これからカーポートで酒を飲むのがうまくなりそうです。それでは、I will see you in my next video。アオハ。 トレーニングさバッククラミングなあそういうことか、うん、重そう重いうんうん重くないけどお重手を重くしてるそっか<笑>はい終わり次は、はい 前のうちのビデオを見る。